今日は私自身の驚くほどの速さで体が回復したお話をさせていただきますその日の朝は胃のムカつきと痛みで目覚めなんとなくだるい感じがありました次第に胃がキリキリと痛くなり夕方より熱が38度まで上がってきましたもしかしてコロナなんではもしかして胃に何かあるのでは不安がどんどん膨らんできました コロナが広がる以前に、私は肺炎になり、1ヶ月半苦しんだことがあります。あの時の苦しさを思うと、もしもコロナになったら命が危ないと、この1年ずっと思ってきました。体の辛さと怖さに耐えきれず、たけひさんに症状をお伝えさせていただきました。私の場合は、お腹の中の見えないものを出さないと良くならないと、 おっっししゃっていましたそしてスカイプでおなかの中のものを撮っていただきましたたけしさんはその後 YouTube を見てお熱を下げてねとおっしゃっていましたスカイプが終わって少しすると熱は 37.3 度になっていて横になりながら YouTube をずっと見て休みました次の朝目覚めると 熱はすっかり下がり、胃の痛みもなくなっていました。念のため病院に行き、PCR 検査を受けましたが、陰性の結果でした。具合が悪くなってから、たったの10時間くらいで熱は下がって元気になって、本当に不思議でびっくりしています。心配していた不安もなくなり、心もほっとして安心しました。 たけしさん、本当にありがとうございました。